i a l t t l i t of a l i t bit a l i t e b of a l l a l e b of a l l of a little of a e b of a t t e b a e f a i t of a l i e of a l e b of l i t a l i t of a l t t l e i t of a l i t i t o a l i t t t of a t e e bit a t e b e b i of b e t